せーのさあ始まりました少量チャンネル翔太ですりょうです少量ですはい今回の動画は皆様にお願いがありまーす少量僕たちはですね2021年年が明けて目標を設定しましたその目標というのがでチャンネル登録者数を目標20万人いくことですです なんで10を通り越して20なの ?10 倍 ?10 倍あ、今の10倍今の10倍、そうだね。まあ、それくらいの気持ちで頑張っていこうっていうね、うん、目標を立てました、はい。で、登録者数をね、伸ばすには、うん、大前提でも僕たちの努力、うん、どれだけね、登録してもらえるチャンネルを作っていけるかっていうのが大前提であるんですけれども、そうだね。やっぱり見ている視聴者の方々の協力も必要なんですよね。うん、はい。そう、うん。で、僕たちが、うん、 お願いしたいことが、ぜひ、高評価のボタンを押してくださ い, ださいね、うん、そう、うんで。高評価のボタンを押していただけることで、うん、より多くの方のおすすめに、僕たちの動画が上がるんですよね。うんはい、そうですね。そう、はい。で、たくさんの方に見てもらって、うん、僕たちのチャンネルを楽しんでもらいたいなって思っているので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。いますはい。 ちょっっと待って<笑>どうしたどうし た, うし た, うした止めないで止めないでみんな止めないで<笑>そんなことかよって思う人も中にいると思うからちょっと最後まで聞いてほしいちょっとねあの、うん、動画を停止しないでねそ の, そのままそう見ていただけるからすぐ終わるから止めないでほしいんだけど、はい、まあなぜ、うん、そういうふうに思うようになったかというと、うんまあ、僕らのチャンネルが、まあ、2018年の後ろの方から始まってて2 0、う、1、ん、9年の後ろの方から始まってて201920、うん 2020うん、今年2021、1月、うん、で最初はもうほとんど不定期やってきて、うん、でそこから週2回、うん、でそこから1回また不定期になって、うん、今はまあ大体週3回とかそんぐらい上げてるんですけども、うんうん、ずっとね動画の回数は結構見られてきたんで ですよ、ね、うんもうずっと ね,、うん、そうだね定期的に、うん、そう見られてきたありがたいことに、ねうん、ただ登録までが至らないというか、うん、なかなかねなかなか難しいして、うん、でまあこうやってやっていくうちにどんどん欲が出てきて、うん、あんまりそういうことを、うんうん、気にしないふりをしてきたけどやっぱりね、うんうん、気になるし、うん、増やしたいし見てもらいたいしねしいしというためにはご協力が、うん、お願いしたいんですよ、うん、ぜひぜひねはいぜひょううん まあたい僕たちの動画の高評価の数っていうのはとどれくらいなんだろうな。今回頑張ったなって思った時は1000いく。おお、そうなんだ。うん。でも基本まあ3桁、ね。うんうんうん、う。ね、ん。ああ、じゃあ毎回1000とかね超えたいね。うん、そうだね。ね。うん。でもその分、うん、まあクオリティが高い動画を上げていそうだ、ん、ね。今まで。まあ今まで僕ら的には。うん。 下げてるつもりもないしね。うん。なので、今まで、プラス今まで以上に、うん。面白いようなやつを上げていかなきゃなと思ってて。ね、そうだね。うん。 あとね、さっき登録者数の目標は言ったんだけど、うん、あと今年やっぱりいろんなことにチャレンジしていきたくて、うん、そうだね。そうそう、いろんな動画も撮っていきたいなって思ってるんですよね。うん、で、今年の頭にね、一回あのコラボもさせていただいて、はい、定期的にね、あの、いろんな方とコラボも ね,、うん、ね、していけたらなって思ってるよね。うんうん、やっぱりその僕たちゲイカップルっていうことで、うん、なんかちょっと閉鎖的なところがあって、 ちょっとコミュニティが狭いので、うん、もういろんなねそのゲイとかそうそうそうレズビアンと か, かそういうのは全然関係なく、うんうん、いろんな人と関わることによって、うん、偏見を、うんまあ、なくしていきたいなっていうのが、うんうん、僕らの元々のチャンネルを開設した理由ではあるからこそ、うんうん、いろんな人と関わっていくような年にしたいなと思ってます、ねはい。終了はい、はいというわけで 今回の動画はここままでにしたいいと思いま す, 思います今年はですね、うん、今まで以上に元日から動画を上げて突っ走ってるので、うん、さらに突っ走っていこうと思うので、うん、応援のほどよ ろ, いいよろしくお願いします。はい、はい、というわけでこのまま今年突っ走ってくれよっていう方は高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。ま, もお願いしますではまた